得意げな顔しちゃってサプライズのつもりなら失敗ねあんたの思惑なんて全部お見通しセリフはわざとらしいしクラッカーも隠せていなかったクオリティは20点ってところかしらサプライズを成功させるには自然体の演技が必須来年もう一度チャンスをあげるから練習しなさい